はい。皆さん、こんにちは。はい。えっ、ー、と、よく聞かれた質問に、この音声の、これをクリックしたときに、これ出ますよね。音声バーが。これが画像を隠しちゃうけど、これどうにかならないかっていう質問を受けました。で、これ調べてみたんですけど、どうにもならないみたいなんですよね。で、前面談した人には、こういう説明をしました。 えっ、ー、と、あ、これはね、この下のこれは、あの、プレゼンテーションしてる人にしか出ません、出ませんから関係ありません。学生が見るときは関係ありません。ね。これはいいと思うんですけど、例えば、これこうですね。えっ、ー、と、PC の時は再生しても、すぐ手をこっちに持ってくれば、音声は再生されていても、バーが消えるんですね。だから問題ないんじゃないかって言ったんですけど、 スマホの場合は、ここタップしますよね。タップしてもずっとこの音声バーが残っちゃうんですよね。で、それどうするかっていう話なんですけれども、まあ、回避する方法としては、えー、こうですね。これ同じものです。これと、これ同じものですけど、その音声の位置を変えました。あの、この音声のバーは下に出ますんで、 隠してもいい、隠れてもいいところに音声バーが来るように持ってくるってことですね。うん。ここに出ても問題ないですよね。どこで日本語を勉強うん。はい。まずそれが一つと、とは言いつつも、狭いですから、このね、中が。なかなかそう隠してもいいところがないという時もある。じゃあ、それを時どうするかって考えたのが、次の方法なんですけど、 あのー、これです。えっと、こ音声クリック。じゃ、ちょっとここはバーが隠れて。えっと、クリックしますよね。クリックします。どこで日本語を勉強あ、見えないね。ここだったら見えないんで、ちょっとじゃこっちで説明しますけれども、あの、こういうスライドを作ったんですね。ここ、ハテナを入れました。 どういうことかというと、スマホで見るときにこれをクリックします。音声再生されますね。で、他のところを一回クリックすると、この音声バーが消えるんですよ。音声は進んだまま、えっ、ー、と、音声バーが消えます。ね。だけど、他のところをタップしてしまうと、この答え見えてしまうんですよ。でダメですよね。だから答えが見える前に、ハテナを出すということですね。ここ見てもらったらわかりますけど、 最初にフェードイン。この、のこれ、アニメーション、フェードインを、ハテナを入れておく。だから、スマホでこれ押した後に、音声バーを消すために他のところを一回タップします。そうするとハテナが出ます。もう一回タップすると、B が出る。答えが見えるという、かつ、あの、活動というか、ね、やり方です。ちょっとスマホでも見てみてください、これをね。はい。じゃあ、とりあえず、その回避方法でした。 はいではねあのさっきのスマホで見てみますね、はい、えっ、ー、とあららえっ、ー、とこれは手を加える前ですねはいえっ、ー、とこれを押すと音声バーが隠してしまいますねよく見えない、うん、どこ で,、はい、でじゃあこうしました こうした場合にあちょっと待ってくださいねはいじゃあこう上に持ってきた場合を押してみますあらあ ら, ら上にも置かない方がいいですねこれねでもここだとあら押せないですねこれ上の方にも置かない方がいいよねじゃあこの場合はどうかこうして見えないからもう一回押すと どこで、日本語を勉強しましたかいい、ねうん。日本語学校で勉強しました。で聞いた後に、もう一回タップすると答えが出る。あ、これがいいですね。はい。二番も聞いてみましょうか。二番もこうやってやると、隠してしまう絵を。日本語、他のところをと。上手ね。はてなが出てきて。まだまだです。これです、ね。どこで勉強したの。アニメで勉強しました。はい。日本の。